よやっぱ髪切った方がかっこいいよなあ今夜 NBA ファイナルズゲーム5レッツゴ ー, あー俺ライブするかもしれないのであ10時ちゃんと起きててよねまあその前にこの前の4試合を振り返ってみてそしてこの次誰が勝つのかよ予告してみようじゃんかそれじゃいくぜ We'll、Rebound, of... まずはゲーム1、サンズの勝利。最初から最後までまとめてサンズの制御。クリスポールはゆっくり試合を始めて、そしてでっかいサードクワーター。若いマイカル・ブジーズ、キャブロン・ジョンソン、 キャムロン・ペインも良かった。そしてもちろんデヴィビン・ブッカーも、デヴィビン・ブッカー、デヴィビン・ブッカーも強かった。<笑>ここまでやってきたの偶然じゃないって感じね。ロースターもよくできている。この試合でフリースロー26のうちに25。申し分なしそれ。それに対して16のうち9つしか入れなかったバックスは 攻撃性をかけていたかもしれない。ギャニスの方はフリースロー12のうち7つ。試合を20ポイント12リバウンドで終了。100% って感じじゃなかった。ミドルトンの方はまあまだまだだけどもっとやれたかもしれない。そして、とディフェンスの時にスイッチ多すぎたボックス。ピケンロールのディフェンスを改善せねばね。あーゲーム2では 初めからバックスは良い守備の強さを見せた。けれど残念ながらまた彼らの敗北。怪我を少し気にしていたような感じのジャニスだったが、それでもものすごいパフォーマンス。サードクォーターでなんと30点。NBA ファイナルで1クォーターではあー、1993年のマイケル・ジョーダン以来。オーフェンス、そして特にディーフェンスにおいて、 模範的なギャニス、アントトコンポでした。だけど、ギャニスなしじゃ何もできなかった的なミルウォキーで、向こうは良 い, い, い, いボールムーブメント、良 い, いチームワーク。そして、ポールとブッカーのコンビも大活躍。あそして、良いリーダーシップを見せた。ゲーム3、家に帰ったバックスはそこで勝利。まだディアン・デイトンの話もしてないが、この試合でどれほど必要、 されているか見えました。ファウルトロボルだったエイトンなしのサンズはあまりにも悪い状態でした。トリー・クレイグとダリオ・サリッチの毛がも痛かった。デビン・ベッカーはバックスのオーフェンスの格好の的。マイカル・ブリッジーズはゲーム1とゲーム2より少し静かすぎる。バックスの方はいい試合。近距離で攻め続けていた感じ。 近距離での点数、バックスの方は54点。サンズはたったの40点。リバウンドの勝利も47対36でバックスの圧勝。ジュルー、クリス、ギャニスのトリオ、完璧。ギャニスはバックトゥバック2試合連続で40点以上稼いだ。そして10リバウンド以上もバックトゥバックで。シャキロニールみたいだね。 PJ タクラ r も影響の多かった。特にブッカーのディフェンスで。オーフェンス的にも良 い, いカットしたり、良 い, いプレーを重ねて、試合の勝利までたどり着いた。ゲーム3がバックスの圧勝勝利なら、ゲーム4はまあギリギリの試合で、結局バックスの勝利になりました。両チームもあまり良 い, いアウトサイドシューティングじゃなかった日でしたが、 フェニックスが 50% のシュートで 40% のミルきキに負けるの驚きました。で、今回はブッカーじゃなくクリスポールの悪い試合でした。ターンオーバー5つも。そしてなぜかこの試合のクリスポールはいつもの CP3 ポントゴッドじゃなくミスを犯すのが怖いルーキーだったみたい。全然ダメだった。まあ、これで最後だといいけどね。ブッカーの方はオーフェンスすごかった。 ビジェタカーのディフェンスありながら40点。まあ、ディフェンスの方は少しダメだったけどね。あやる気出してるの分かったんだけど、なんかやりすぎって感じで、まあ、それでファウルトロボルになりました。まあ、ボックスの方からももっとファウルトロボルの状態だったブッカーをもっとあ攻められたかもしれないけどね。まあ、どっちにしろレフェリーさんたちがちゃんと仕事やってくれないんだから困るんだよね。 試合の審判難しいのわかるんだけどね。まあ、いくらなんでも。まあ、クリス・ミドルトンの話でもしょうか。またもでっかく出たな、クリス。確かに、ポーサンタイ、ーンテージ的には、あ, あまり良くないかように見えるかもしれないけど、まあ、スーパースターが、えっと、調子いいときは、ちゃんとボールいっぱい打たなきゃね。そしてギアニスはそれをよく知っている。 だからあー、クリスのやりたい放題にさせて、その間自分も EO フェンスの流れに参加し、パスコースをよく読んで、あリバウンドもちゃんと取って、あそしてま あ, あ、今回のギャニスはいいギャニスでした。そんでもちろんあ、守備の方も完璧でした。試合の勝利のためにでっかいブロックもね、まあ、あのブロックはすごかった。Twitter ではザブロックと比較された。 俺もお前もザ・ブラック一つしかないの知ってるけどね。まあ最後にジュルオリデーはオーフェンスではあまりでしたが、まあディフェンスに活躍したから良かったかもね。はいではゲームファイブでは何を期待するべきか。ダイナミックの方はミルオキバックスの方で、これから2回連続あ彼らの勝利になる可能性も大きい。 個人的にゲーム7まで行ってほしいけれど、そ、それにはいいクリスポールが必要だ。サンズの方はちゃんと守備を固めておいて、まあ、けどバカなファールを避けて、特にミルウォッキでホーで本コートのない場合、エイトンのファールトラブルも気をつけてね。そしてクリスポールはちゃんと今までのクリスポールのようにいてほしい。昨日のクリスポールじゃなくてね。まあ、フル、フルコートプレスで疲れが重なったかもしれないけどね。 デビン・ブッカーはゲーム4みたいに初めからいいシュートを見つけていいリズムに入ってほしい。サンズの選手、特にマイカル・ブリッジーズやエイトン、もっと近距離でバスケを攻めてチャンスを作るんだ。バックスの方は一つ、同じくバスケを攻め続け、ドライブ、ファウルされて、いつもみたいにオフェンシブリバウンドの勝負に勝つことね。ハッソル。そして二つ、 効率的なオーフェンスを続けること。それが、あギャニスのポストアップや、簡単な、シュルー・ミドルトン・ギャニスのピッケン・ロールの形になるかもしれないけど、まあ、どっちにしろ、使えるものを扱って、うまくいかなかったら、ちゃんと、他の何するべきなのか、試合中、ちゃんと考えて、あそして、行うことね。見てるぞ、コーチ・マイク・ブドナルザ。3つ。 シュートを入れること。ブリン・フォーブズやパックットンだけじゃなくてね。サンズやスパーズみたいに流れのいいオーフェンスじゃないバックスだからこそ、シュートを入れて、そして入れなかったらその時リバウンド。そしてオーフェンシブリバウンド取っ た, 取ったらすぐにまた相手にボールをあげるのは絶対ダメね。見ているぞギャニス。これで俺の予告は バックシンセブンにしようかな。君たちはどんな結果になると思いますかどんな結果を望んでますかコメントで言ってください。それじゃ、Peace!Hey, one p e c e